それと大変恐縮ですがこの会場はアルコール飲むのは禁止でございますので様子ではございますけどアルコール飲むで人は外に行ってくださいね。よろしくお願いします